復活してから今まで敗北を味わったことなヒのキアヌあなたの強さはオットケビンユュランダルと比べてどうなの自分の力を思い知れバカ者 私も律家だと言ったでしょう。100% の力を出さずにどう私と戦うべ自分の目に自信があるみたいなら私を見つけられる 私は公平を重んじるタイプあなたが槍を使うなら私も使わせてもらう心からまこれは槍じゃない同じだ 真面目に探してくれる私のことがわからないのどう気合いそんなものよく聞きなさい今私に謝るのなら許してやる 絶望的でしょう。う 今日見せてあげる。これでも暗い。来なさい。 少しは落ち着いたかなキアナほらこれが私とあなたの実力の差なのあなたは私に勝てない勝てないんだ が負けるのは当然のことなの私がいるあなたが私に与えたダメージを瞬く間にあなたはどう傷が増える一方でしょ忠告するよきやも全部でござるでもここは現実じゃないあんたの意識空間だだから てるがあるとでは<笑>手事を当ててたら言いなさい。 それは私が手加減したから死なせないかいか 机会天哪到此为止吧可恶怎么可能怎么可能怎么可能打成这个样子你们两个就不能老老实实听我的吗 迪亚娜控制你的力量回忆起我教你的神者变化之极妙要万物之为不可以行劫者也太虚剑气，神韵。 怎么可能是被这家伙班长从来不是失败者。谢谢你 ,Tiana 绿者就交给我了。幻境即将解除你回去吧。 这一次大概是永别了等于下班长应该还有其他办法或许吧但这是我的使命 赤元仙 人, 人我没有说谎我经历了太多的背叛和欺骗班长我绝对不会欺骗你那么丽雪只能陪你到这儿了信任我的人也都被我殃及我很强的不用担心殃及到我 无论怎么你都挡不住岁月的流逝最后我还是孤单一人我不会让你孤单一身在 被破坏的我用死的那我就再打爆他一次从我身边逃走门都没有 おかしいなぜ私は負けたの力も速度も精神力も胆力も私の方がずっと上なのに<笑>。<笑>私が律者だから失敗するのも運命なの 気づいたんですね当然いくら自分を騙そうとも力を全部使った時にいやもっと前から気付くべきでしたでも認めたくなかった<笑> 私は意識を操る律者何かを否定するなんてたやすいことでしょたやすいはずだった結局最後までなりたかった人は私じゃない倒したい相手こそ私だった私は周りを嘲笑ってきたのに<笑> <笑>結局私が一番のピエロでしたこの世界に公平なんてないそうでしょう律者に生まれたのはあなたのせいではありません崩壊の意識はずっとあなたの心の中であなたを染めようとしていました しかしあなたが屈することは一度もありませんでした私もそこにいたからわかるんですあなたが邪悪の化身崩壊のく物でないことを知っています私はこの体を捨てあなたはその中から生まれました この体はあなたのものですが今はまだ渡せませんごめんなさい私を必要とする者がまだいるんですやるべきこともまだ残っていますあなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょもし私が死んだらあなたも死にますよ ええ、知っています崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね今のあなたが体の主導権を握ったとしても崩壊の侵食に抵抗できます律者の力に耐えられます 全力で抗ってみせます。だから。力を貸してほしいんです。ありえない。力を貸してほしい。<笑>バカじゃないですか。貸すわけがない。死ねばいいんです。 同じ体を共有する考えるだけでも虫図が走る私は負けたあなたこそが負可私は誰でもないもう二度と会うことはありませんさようなら私はここを去ります止めることなどできませんどこに行くんですかあなたには関係ないでしょ 私がどここに行こうが 私, の自由です<笑>私は意識の律者ですからね二度と出会うことがないようせいぜい祈っておいた方がいいですよありがとうあなたのためじゃありません何かしたいならすればいい私とあなたはもう何の関係もないじゃあね 体がなければ崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ全力で対抗しますたとえ負けたとしても私に勝てる人がいると私は知ってますかそれじゃ